最後に、私は今期で参議院議員を引退いたします。郷土の大先輩であり、治安維持法に反対して右翼の強人に倒れた山本千治は、民衆の政治運動とは、大議士のみに任せておくものではない、議会における大議士の活動とともに、議会外においても大いに活動を要すると語りました。私は、 議員で亡くなっても引き続き、市政にあって、日本の平和と民主主義、国民生活の向上のために、背ある限り力を尽くす決意を述べて、最後の討論といたします。<笑>